おはようんかいかだ<笑><笑>、はい、みたいになってますけど、うん、これをちょっと針金かけしていきたいなと。 で頑張ります<笑>久しぶりです久しぶりの、ね、えー、っとこの木の特徴としては今いかだ作りみたいな感じで、うん、幹が横になってはいるんですけどその中の枝が幹になっているような感じで、はい、つながっているんですけど。この木の木欠点が今は このの幹数が、うんうんうん、なんですおそらくこれがあったんですこれ5巻だったのが4巻になってしまっていてうちで商品置いといても全然売れなかったやつなんですけど、うんうん、これを針金をかけてその際に1本落として3巻の盆栽にしてちょっと景色を出していきたいなっていうふうに1本落とす、うん、どれを落としますか、えー それ本当、う、かなど。どれ、ど落としますか。嫌だなと思ったのは、はい、これがまっすぐですよね。そう、すごいいところに。だけど、うん、親、親じゃないですか。うん、だから、そこで作れるかなっていうところを思いました。痛いところも疲れてしまって。<笑>僕はこれを、もう完全に落とそう。落とすよね、いたんですけど。もう、後の木が全部同じ太さなんですよ。うん、だから、シュっていうのをなかなか作れず。 そうですよね、ただまあ景色を楽しむ吹き流しみたいにしようかなっていうなのでまあこれ全体を下ろしてこうやって、うん、これこっちにかぶ 立, て、うん、立てるっていうかもうこっちに完全にかぶしてくるでこれがちょうどいい曲がりしてたんですよ、うんうん、帰る、うんまあ、完全に右流れの吹き流しの木にできるんじゃないかなっていう目論みですね今ちょうど御用だから幹柔らかいんでそんな割れるっていうことはないと思うんで まあ、今しかないチャンスということでやっていきたいなと。うん、なるほど。まあ植え替えは正直今は今よかやるんなら夏場八月とかにやってあげた方がいいと思うんで。今日は針金かけだけわかりました。やっていきたいなと思います。キュウさんすごい。ありがとうございます。すごいで、ね、す。キュウさんもう<笑>すっかり<笑>だけどだできるのかなっていうのを思っちゃいましたね。おすごいですよね。 そうだからまずはちょっとここを掃除してあげてどうなってるかっていうのを見ていきたいなんですけ、うん、ど悪いとこばっかり言ってるんで、はい、この木のいいところを逆に言うと花椒がいいいっていうところですね。がいい。僕の好きなあこういう破傷が好き素直な破傷、はいうん、ですね土のねやつが好きって人ももちろんいるし、あのー、ちょっとなんとなく開いたやつが好きって人もいるし<笑> メレンゲじゃなくてこれは絹巻き草って聞いてたんだけどそういうのないっていうからでもその名前的にちゃんとここにね絹巻いたみたいになるんですこの糸がいっぱいあるんですどんどん増えちゃったんではいこういう感じになりましただいぶかっこいいねどう？ 次に考えなきゃいけないのはどこ正面かなんですけどここでやるのはもうほんと無難なんですよそす、ね、のままちょっとこっちからやってもいいのかなとは思ったんだけどちょっと入れる鉢に困っちゃ う, なっていうなるほどこういう鉢だからこそ横長のやつに入れなきゃいけないんで、うん、正面っていうかここまで幹が来てるから 変えづらい、ね、ちょうどこの間から見えるっていうふうなのがあるんでとりあえずここで作っていこうかなここであここじゃあもうこれはいとりあえずえっ、ー、と影響が出てくるとこっちにまあこっちの方が細いんで、うん、こっちに影響が出てくると怖いんで少し長めにとりあえずは切りますはいおあれ、うん、これ刺し木 <笑>出勤 か, かんないよで次に考えないといけないのはこれを持ってくるんだけどこっちも下げないといけないんですよ、はい、それを先にちょっとど ん, どんやっていこうかなと思います、はい、引いてですねこうやってで一番下にくる枝はこれその間にこれでその上にこうやってかぶさってくるっていう風にやっていくんでんやりましょう、はい、で今この木の場合で言うとここを正面にするとこれが前に来すぎてるんですでちょっとと下下に下ろすのと これをもっと引きたいっていうのがあるんで、うんねうん、この辺からちょっと引っ張って、うん、こういうふうにですか。で、こっちを逆にず っ, っとこの辺から上げていくっていう感じです。それも引っ張全部引っ張って。引っ張るときにこの辺にかけたいんで、うん、先にこいつらの太い針金をかけた後に引っ張る。引っ張る。 どたまり。 おなじみたまりおこに来たら行ってみてくださいなんとも言えないですよねとも言えない、まあ、でも昔ながらの感じですよ ね, うす ね, じすよねじゃここを引っ張っていきますしっかり音を聞きながら 極端にやらなくてもいいと思うんで、うん、り音を聞きながらももちろんだしやっぱか感触があるんですよあっっていう<笑>あ っ, っていうタイミングを折れるやっぱ折れそうっていうのを見極めるそうだか、ね、一瞬柔らかくなる時はあるんですよ急に同じ力なんだけど曲がりすぎたみたいな次は繊維が行きかけてるっていう合図なんで、うん<笑> でこいつを保留にしてこっちを先にやってもらってこれを寄せていくにあたってこの辺から引っ張ると、うん、希望のところに行くに勝手でこの辺からだいたい裂けてくると思うんですここは硬いんだけどこの辺から柔らかくなっていてこういくとこの辺からちょっとね裂けていくのが感触的にあるんでまずはここら辺からもうそもそもから 元からも引っ張っていってあげて下の方で も, もう寄ってるような感じにしてあげて、うん、でなおかつ上も寄るっていうふうになるほどこっ使ってこれは網戸張り替えようと思う網戸の中に入れるんですよやったことないけど網戸の中になんかね隙間を埋めるやつ。えー 私はあれ使ってます水槽の黒いチューブ。これでもいいと思う。これを引くにあたって、ここで引っ張るのとここで引っ張るのってかかる力が違うんですよ。ここでかけちゃうと全然引っ張る力が弱いんです。うん、だから単純にこの中でも。 なるべく高い位置の方が力をかかる。ただ見た目が悪いってい う, う上の方だと見えないところにやってあげるのが本来ですか、ね。な、う、る、ん、結構怖いですねなんか。 柔らかいですよね。今の時期はやっぱりなるほど。感触が全然不と。このぐらいからちょっとミシミシリしたから。でももっと暑いよね。夏ね。エアコンが壊れました。えだからつけてないの今日あゃんどん車の。あ、車かい。やばいです。やばいね。車のエアコン。 修理は。修理行かなくて、なんか。コンプレッサーが動いてない。コンプレッサーの修理。取り付けだと思う、取り替えというか、うん。いつも言ってる、こうカットできない作業してる。から<笑>いつも行ってる車屋さんじゃできないって言われたから。四万専門のとこ行かないと。できないらしい。死んじゃう。<笑>どうしましょう。 いい情報ここここでで引っ張りたい時ってあるんでするなるほど。 逆にできるってことだ。そう下でねじってたやつをそうそう上でねじれる。そうするとこれねじれる、えー。っていうのをやってみるとがありますと。あります。本当かわかんないけど。うん。信二さんのやり方っていうのを聞いたことある。ああ本当かわ か, か, かんないけど、ね。本当かわかんないけど。本当聞いていきます。はい。 こういう感じ で, ここで滑るようになるんですなるほどそうすると頭ももうちょい倒したくなってくるなはい、とりあえずこんな感じではいで。こうなってからちょっと枝抜きをしたかったので、うんうんえー、枝抜きをしていきますし上とのバランスが今違うんですよこっちは枝が多いし、うんはい めっちゃ少ないしっていう形なので、ただ本来はこっちの方が賑やからの方がまあよりいいはいいので、少し多いのは上に合わせてバランスを整えてえ落としてあげる。上もここ切らないといけないです。ここね。これとこれですからね。このどっちか。どっちか。メインがこれなんです。このこいつら。はいはい。奥ですね。こいつですね。なるので。 なかなか抜けない、毛も多いんですよ、うんうん、いつかんぬきになってよここ。はい。なので、これはね、抜けない、さすがに。これとこれなんですよかんぬきを。ああ、なるほどね。そう。ちょっとずれてると。これと、これは抜けないんですよ、今。はいはい、はい、だから。抜けないっいうのは、寂しくなりそうじゃん。カバーできなくなっちゃうん。カバーできなくなっちゃう。必然的に、これがいらない。はい。いうところで。ね。 この辺はなんとなくコンモリするように作る。他ないのかなと、うん。ここですね。別別にね多いんですよ頭が、うん。だからこの辺で行っちゃおうかなと。うん、れでこれが頭になれば。これがこの木の頭ってことですね。そう。をち流すのとここをカバーするので。 十分かなと思います。わかりません。だ<笑>、ね、<笑>からね、葉っぱがいっぱいあって、これこういうのと っ, って、これ差し枝みたいな感覚なんですかね。全体で見たときに、まあ、いい流れの元になる。そうそうそうそう。になる。でも強さは上の枝多い。差し枝。いやいやそんなことないです。ただ、うん、こっちが寂しすぎるのプラスああなるほどこっちが多すぎたんで。ちょっとバランス的にということいいです、ね。そうそうそうそう こういう木は下が決まらないと上を下げてこれなくなっちゃうんで、まずは下からやっていきます。どうでもいい下からかけていきますね。あんまり影響されないであろうと言う。ネキルに覚えるヒルです 前に出過ぎてる気がするんだよなあ。こっちにしよう。うん、ちょっと説明してください。ああこの枝が前に来すぎてるんですよ。そ、うん、のだと主張が強すぎるんでこっちの方が短いんですよ。これにもう完全に立て替えちゃって。逆にしちゃお う, と思う ご用意注意しないといけないポイントは水を引っ張れないんですよ要は今の全体の葉の量でこの木は成り立っててだから大きな剪定とか追い込みをするとめちゃくちゃ枝がえすることが多くて周りの枝がそこがちょっと心配なんですけど極力枝は切りたくないってこと極 バツッと太い大きなところを切った時にそれが影響出る場合があってさっきのここを切ったのかも結構こっちに影響は影響があるんで一応だからこう長くしといたっていうのもそういう理由でここもちょっと長くしてるんですけどこれは一本の木としてじゃなくてまあ吹き流しなんで全体の雰囲気というかでやっていきましたね。 こいつは次はこいつを こ, この辺に持っていきたいう本当はこうなんです、うん、枝の出としては、はい、ただ、えー、とこれにかぶっちゃうっていうのもあるしこいつもあるんで逆にこっちも少なくなっちゃうんでこれはこうこうこういう感じなるほどでこれとこれをかけるんじゃなくてこれと上かけて、はい、これとこれをかけるっていうんなるほどその理由はしっかりここをもっと短縮したいんです こうやっててろして、うんうん、でもここだけでやるよりもしっかりここをかけてあげないとなるほどダメなのでここをかけずにここでやるっていうのとやると割と動きが制限されるんでここのビビタルさでもここから1個かけてあげることによって効、えー、くようになる。くようになるか<笑>かないかない これがこのぐらいだったらね作りやすそうな感じですね全部窓帯してるんで、うんうん、これ切っちゃうかな、もう<笑>枯れそうな気がするんだな<笑>まあいいやとりあえずこいつらは掛けよう、はい、これを切った時はどうやって作るんだろうと思ったけどなんか形になってきました<笑>奥のやつがちょっと大きいですね、やっぱねこうやって見ても 奥はやっぱり、ね、ちっちゃくないといけないんです本来セオリだ そ,、ね、そうですよね。奥行き出すので、ね。<笑>さっきこれで頭作ろうと思ったんだけど、なくしてもいい気がする。こ, こ, これと被ってるからね。じゃあ。スッキリしたっす、ねうん。いいじゃないですか。うん、じゃあちょっと今あのうちに結んでたやつを巻いておきます。はい まあ一番は、えー、見た目の問題なんですけどプラスで言うとちょっとねもう気持ち数ミリ寄るんですよ。こうなってんのがこうなるからもっときつく。ただこれやるのもある程度もう決まってからじゃやらないとこうなって 緩めたい時緩めなくなっちゃったりとかもっときつくしたい時も引っ張れなくなっちゃうんで、ねうん、程度決まってからやるといいですねなんか寄せた時の仕上げみたいな感じなんですかね最後にそうですねでこれも本当に細いやつでやっちゃうと力の加減で切れることあるんですよ、うん、なるほど思いっきり力かけたい時はやっぱちょっと太いのや、ねうん、じゃないと、ね。 切れたらね、ももう一回最初からやり直しなんで。す、うん。ただやっぱり一番には見栄えの問題がありますね。うん、これも結びすぎると、ね、止めと一緒でぶちって切れるんで。うん、基本同線ですね、これやれば。アルミンだったらやらない方がいい。いや、いやっていいけど。切れちゃう切れるとじゃあ、ランチタイム。ランチタイム。 ご飯終わって水やりも終わったので午後の部再開したいと思います、はい、である程度あ垣 が, が全部終わっているのであとは、えー、細かいのを作って棚と枝をしっかり作っていきたいなというふうに思いますまあこのぐらいになればどこからやってもいいんです結局止めちゃうんだ針金かけでもある程度取らないと ね, ね動画にならないしねちょっとらあれださん T シャツこういうとこあります後ろ前に来てますねこ う, う こ, こういうとこありますね着させられてるみたいな感じ<笑><え><笑>あっちいやばいですよ7月の19日がカンタさんの誕生日ですので皆さんプレゼントぜひ 本当、に来ちゃうんじゃないの。え、本当に、これ言って本当に来ないのが一番、悲しいけどね。<笑>何のアニメを見てましたか。<笑>皆さん。回し、回してる時に、急にそれ言われても。多分、海外の人からしたら、日本に住んでるのに、ドラゴンボールもワンピースも、何も見てない。非国民、帰国民だよ。こ<笑>んな恵まれた環境なら。え、なんか。みんな盆栽はないんだもん。日本に住んでるも、ねうんね。確かにそうだね。 はい途中経過です後ろの針金掛けが終わりました針金掛けは中でやってもいいんじゃないですか<笑><笑>ちょっと合間でこっち来て熱いね確かに針金掛け中でやります か, か, ますか正直にずっとここやってるけど<笑>この辺いくらでも確かに涼しいところで針金掛けましょうか できました、はい。一応ポイントとしてはこの、まあ、最初に四巻だったところを一つ枝を残す、うん、あ落としてでこれをできるだけ寄せてでこれが主、まあ、になるような形で作ったっていうのとやっぱりやっぱ奥行き感なのです、うん、一番やっぱ奥行き感っていうのを大切にしたかったのでこれもしっかり見えるところを正面に音になりますんで、 少し強め逆にまあ引き流しのような形なのでこっちはもともと枝がなかったですからこれ以上はできないんですけどまあこれぐらいね引き込んでた方が流れはより強調できるのかなといい う, うに思います。ポイントとしてはやっぱり枝数がそこまで今はなかったので一枝に対しての枝棚をしっかり作ってあげるよりここはここみたいなちょっとずらしてくこれみたいな。 で作ってあげることによって空間が生きてくるというか最初ね4巻の時から抜いてみて、はい、全然今嫌だったところがなくなってまっすぐだった道が、はい、すごいなんか形ができてる感じがし、ね、ます、あ、一体感も出たんだけど、うん、そんな感じでもやっぱり棚を分けてあげることによって空間というかブランスというか、うん、やっぱり最初の状態だとごそっと1個だったじゃないですか、うん それをピタッとしっかり棚を作ってあげることによって木がより大きく見えますしそういう世界が風景が出るんじゃないかなといううに思います、ね、あの状態だとどうしても木が小さく見えたりとか迫力に欠ける部分がありますけどこういうふうにしっかり棚を作ってあげることによってよりこっちの木が注目されてより木として迫力が増すんじゃないかなというふうに思います。で今後は これがもっと目数が増えてきたらより一層あのいい、ね、迫力も出ると思いますしあとは多いところとか少ないところっていうのをバランスを今後変えていってあげて、うん、しっかりトータル的に木として完成に向かっていくようにしてあげればいいかなと思いますなるほどあとはこういうところですね細かいところで言うと切ったところの処理とかは 後, で後々の木でやっていって。 すすぐ切るででもいいんですよでも、うん、ただここにヤニが詰まってるんでヤニ吸わせてから切るっていう考え方もあってちょっと引っ掛けたかったので今そのままにしてますけど、うん、でうちのち鉢かいてもいいでしょうし、うん、少し薄いやつで逆に平石とかに乗せてもこういうねつやっぱり面白いですよね。うん まあ全然格が違いますけどこういう熱つのやつでボンビーマイコってやつがありますけどもマ イ, コマイコちゃんマイコちゃんもすごい景色がで出てるやつで、えー、もっと本数は相当多いんですけど、うん、入れながら作ってみたっていう感じですねなかなかでも熱つなり売ってないですよね面白、ね、いんですよこれはこういう素材があった ら,、うん、や, ったらいいもやってみたらっていうんだけど、うん、2年ぐらい売れなかった <笑>いやこれで売れるんじゃないねそれだといいんですけどあと今この状態だったらここ棚の枝が芽が増えて充実したらもう結構完成な感じが、ね、いい木ですよね、うんまあ本当に細かいこと言うと、うん、このね太さだっていう話になってきますけどそうそうただまあそういう木もあっていいんじゃないかなと、ね、でも途中で見てたより後ろの枝のでかさは、はい 緩和されたでまもちょっと下げたんで。まあ、でさすすがね。いやいやもうこれを売ってあげるのが僕の仕事なので<笑>、ね、これを売って終わりじゃないから、うん、なるほど売れなかったらもっともっと良くしていきますけどそうこいつの個性っていうのを活かしてあげるのが僕の仕事なんで、はい、この動きっていうのを生かした木を作るってことですね素晴らしいです<笑>お誕生日おめでとうございます 二十歳頑張ります、はい。目標は。今日はイベントやりたいですよね。二十歳で。いい。はい、いいイベントやってみんなに見てもらってバズりたいですね。バズりたい。じ、は、ゃ、い、皆さんいいね高評価に尽くすとお願いいたします。はい。お、は、願いします。さよなら。ありがとうございました。はい。 り<笑>全終わんそうですね。ああ、 来週。過去の過去の過去はあこれやっちゃったんですけど過去動画でやったやつはまだ残ってるんでそれならできますあれの寝切りならまだ残ってますあれの寝切りが<笑>やっぱ り, ねきりできるでやっぱりあのスの寝切りになっちゃうんだけどもうそろそろですからねもうねもう急 が, ないと急がないとね急がないとねはいありがとうございました、はいはい